はい今日は O 脚もしくは XO 脚の改善そし て, こうやって、ね、内ももはねこう中に入っちゃうとねこう中に入ると膝が外に出ようとするのでふくらはぎの、ね、外側がすごいパンパンに張ってきちゃったりこのももの、ね、外側が太くなっちゃったりとかするんですよねだからその足をねまっすぐにするエクササイズ一緒にやっていきましょうはいそしたらね足かかとをくっつけます でかかとくっつけて、そうですね、指は3本ぐらいね、あぐぐらい、自然に60度ぐらい開いていきましょう。はい、そしたらね、正面見ます。正面見て、で肩の力でいきましょう。はい、そしたらお膝をつま先と同じ方向にほんのちょっと曲げます。その時に前に体重がかからないように、後ろにも体重がかからないように、お尻を真下にストーンと落とします。ほんのちょっとね、膝曲げてますよね。でそしたらちょっとこの親指を 上げるようなイメージここの土ファーズのところに空気をちょっと入れるようなイメージで で, でもね親指そんなガーッと動きませんよそれで膝をつま先の同じ方向に曲げるでお尻ちょっと下に落とすね真下に落とす前じゃなくて後ろじゃなくて真下でその状態で吐いて骨盤底筋ねぐっと引き上げながら膣をを、ね、締めながら膝を まっすぐ伸ばします内ももギュて待って待てお尻もギュっとなってる感じ。はい、吸ってちょっと緩めて真下に、真下にね体を落としそして吐いてはい、吸って緩むて待って待ましょうていて内っ も, もしっかりぎゅっと締めて待って待ってお尻も待っと締めてって待ってはい、て待、うん、って吐ってて はい、吸って、ちょっと曲げて、お尻ました。吐いて、て骨盤的引き上げて。はい、吸って、六、吐いて。はい、吸って、七、吐いて。あと三回、はい、吸って、はい。 はい、吸って、重心ね、真ん中真ん中。はい、で、内ももぎゅーっと締めて、お尻も締めて。はい、吸って、はい、で、ぎゅーっと締めて、骨盤底筋も引き上げて、ラストね、キープしますね。吸って、ちょっと緩めて。ね、今重心真したね、つま先でもないし、かかとも、ね、でもない。で、ぐーっと引き上げて、そこでキープします。内ももで一万円札ね、ぎゅっと挟むようなイメージ。10、9、8、7、6。 5 4 3 2 1 0力を抜きましょう。はい、なんとなくね、これという動き分かってきましたかね。で、2回目。2回目がぐっと効いてくるところなので、ここであもう1セットだけやっていきます。はい、一緒にね、やっていきましょう。つま先は指3本分ぐらい。で、肩の力抜いて、で、膝をつま先と同じ方にほんのちょっと、ちょっと曲げます。 お尻、真下にストーンと落とす感じ、このとき重心はつま先でもない、かかとでもない、内くるぶし、くるぶしの下ぐらいですね。はい、そしたら、吐きながら骨盤的地図で何かお豆つまんで、ぐーっと引き上げるようにして、内ももぎゅーっと締めます。で、お尻もね、ぎゅっと力入ってますよ。はい、吸って、緩んで、真下にストーン。吐いて、はい、吸って緩んで、緩む。 吐いい息しっかり吐きます、はい、吸って緩む、吐いて、内ももでね、一枚ずつ挟んで、はい吸って緩む、吐いて、下腹部をね、筆引き上げれば引き上げるほど、この下腹部がぴっとっとなってきますよね、ぺったんこ。吸って緩む、吐いて、お尻もぎゅっとして。 はい、吸って緩む吐いてうーっと内もも締めてお尻も吸はい、吸って緩む内くるぶしの下に体重ね、今ね吐いて今も内くるぶしの下吸って緩む吐いて吸って緩む吐いて お尻ぎゅーっと締めて締めて109876543210力を抜きましょうはいたったこれだけだけどねなんかお尻も使ったしこの内もも使った感覚ありますよねでこのお尻をぐっと締めるときにこういうふうにねこういうふうにお尻締めないようにしていきましょう曲げてで、こうねこ う, こういかない 骨盤はニュートラル。ね、前傾でもないし、後傾でもないし、真ん中。それはね、足のつま先でもないし、かかとでもない。真ん中に立ってると、このお尻キープできるので、その状態で骨盤的に引き上げながら、お尻をぎゅーっと締めて、内ももぎゅーっと締めて。っていう風に、注意してやっていきます。はい、いかがだったでしょうか。これだったら、仕事の合間とか、電車とか、 ね、バスとかなんか待ってる時ほんのちょっと1分待ってる時間があったらバレないでできますよねガニ股にしなくていいのでほんのちょっと膝ざ曲げてギューッて締めるっていうのもぜひやってみてくださいはいこちらのチャンネルでは40歳50代の忙しいママたちが隙間時間でできるエクササイズマッサージストレッチご紹介していますああと骨盤低筋呼吸もご紹介しています下腹がねキュッと引っ込んでとっても姿勢美人になるのでぜひやってみてください それでは